こんにちは、海のひとときです。今回は浮き釣りの撮影になります。陸上から浮きの動きと水中から針回り、餌回りの動きを2点で撮影をしてみました。もなかなかし浮きがモヤモヤしたり沈んだりしている時の水中がかなり鮮明に撮れたと思います。浮きの動き。 その次に水中の動きの順でお届けします。<音楽>まだ仕掛けを投げて数頭目の魚が集まっていない状態です。 木がこのように、もやもやと動いている状況を絞るということもあります。付け餌の場所がわかりにくいので、このように丸を記していきます。どうやら、初めはベラの猛攻だったようです。 マダイの稚魚も若干混じってきましたね。今回はニビのベラの付き合いでした。 細かく浮きが絞っています。 見ての通りベラがつづいているような感じでしたね。ここから少し本命になってきます。 下から飯長い餌を重ねます。拡大してリプレイをご覧ください。とやら食い込みが浅かったようですね。待望のヒットシーンでした。 もう一度見てみましょう。 なかなか撮れないのでランディングシーンを撮ってみました<音楽>はいでは次に行きましょう 加えていたんですが、口からこぼれちゃいましたね。糸がたるんでいて、鯛が動いたことによって糸が張り詰めた瞬間にこのように餌を離しちゃったようですね。 今回もタイが横に移動をして合わせてフックオンでした。かなり散らされてますね。この瞬間たまらないですね。 さあ水中はどうなっていたんでしょうかタイが上手に餌をついばんでるようです餌は残念ながら針から外れたようです これは、残念ながら針にはかかりませんでした。散らされてます。よし、あいい感じだね。おー、いい。<笑>散らされた映像がこちら。 では、リプレイをご覧ください。今回の動画はいかがでしたでしょうか浮き釣りをしていて、浮きが沈むのにバイトしない、あるいは浮きが沈まないのに餌が取られてる、 という状況があると思いますが、この動画を参考に何か新しいスキルや新しい仕掛けを見つけてもらえればと思います。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。ではまた来週お会いしましょう。